でしょうか素敵な日曜日をお迎えでしょうかシスタはねもう朝早起きしておりますよ素敵な日曜日始まっておりますまあ大変なことになっておりますシスタのね仕事お仕事さんがですね今日はえっと15日ですね15日はい15日始まっておりますさあお集まりでしょうか いらしていただいたらコメントの方お願いいたします。私も見れねあおはようございます。おはようございます。千代子さん、花さんありがとうございます。すいません、シスターね。ちょっとバタバタバタバタしておりますよなぜなら。あれです。あ<笑>の今週来週来週今度の水曜日から東京造形大さんが始まるんですよ。 そうするでねもうねバッタバタになるんですけど<笑>まあしょうがないですね<笑>。造形大さんの講義が水曜クラスの前に入ります<笑>水曜クラスには、えー、必死で戻ってきて水曜クラス始めますので<笑>、えっと、そんな事情がございまして、まあ、そのね造形大さんのテキストを必死で今作っておりましてですね朝早起きして作ってますけれどもまだもまあまあもう。 もう完成すると思いますけれどもいろいろね組み立てがいろいろ結構試行錯誤しておりますはいということで言い訳でございましたさあちょっとねシスターのえっ、ー、とこのこれ見れるのかな問題がありますけどねちょっと見てみましょうあ見れましたよかったですはいでは皆さんコメントねシスター見れますので大丈夫です ははい、いい、ささん、ん、千代子さんありがとうございます、はい。ではですね、えーはい、早速気を取り戻していきましょう<笑>では足を伸ばしていただいて、えー、ビフォーのチェックですはいどうぞいやもうシスターの気持ちがね<笑>マインドが焦っておりますけど、ね、そんな時も焦らずありがたストレッチやっていきましょうはい手の1こちらです<笑>焦ってません大丈夫ですはは、い、では お膝の裏の確認、はい、ももの丸み具合、まあいつものね、このストレッチをすると心も落ち着いてまいります。左足の上に右足を乗っけて、指を横に開いてグイグイ動かすところからいきましょう。はい、いただきますよ。声出して、愛してる大好きありがとう。2回行っていきましょう。8カウントになります。せーの。愛してる大好きありがとう。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 愛してる大好き笑顔でナイスはいでは口まずの下側を持って足先をねじりますせの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でナイスくるぶしを持って足を振りますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではちょっと持ち上げて回します肘を大きくせーの 愛してる大好きありが、はい、はい愛してる大好き肘大きく盛大に回して反対回しにせの愛して大好きありが、声出して愛してる大好き笑顔でナイスはい、では手を離して肘を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 ありが声出して愛してる大好き笑顔でではお膝のちょっと上ケッカイさん体重乗っけてほぐしますせーの愛してる大好きありが声出して愛しちょっと痛いけど教えてください、はい、内ももさん愛してる大好き 体重ごと、上半身も使ってますよ。愛してる、大好き。上半身もほぐして、下半身もほぐしてますよ。はいでは、両方のお膝さんを立てて、反対側にひっくり返して、右足さんのふくらはぎ、外側でございます。せーの。愛してる、大好き。ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。継続は力なり。はい、では、右足を立てて、左足は。 その下に置いてください。布団に下側を親指さんで押します。せーの、愛してる大好きありがとう。はい、愛してる大好き。笑顔でね。はい、膝のちょっと下グーでゴリゴリします。膝上え膝下ゴリゴリ。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。 お膝の上、膝上、ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、膝回りゴリゴリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、ももの裏さんをぐさっと持ってを振ります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、笑顔で、ももの内側さん、せーの。愛してる大好き、ありが。ゆすってね、愛してる大好き、ももの外側さん、どうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。ひざざさんをぐいぐいやります、せーの。愛してる大好き、声出して笑顔でね。愛してる大好き ナおス。お膝を持ち上げて膝下ブラブラ膝先はですね力抜いちゃってくださいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして下にちょっとずらしてねせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス大丈、えー、この足を伸ばしてももの上をグイグイ 肘で大きく動かす、あるいは手でもいいです。もも上、うんうん、ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き。ここからね、続いてト、全部いきますよ。愛してる、大好き。ワンモア、エイはい。愛してる。上半身も動かしながら、つま先さんがこう、動くように。愛してる、大好き。たたた、ありがい。笑顔でね。はい。つま先ををしての外さんを 今と同じようにほぐしますせーの、愛してる、大好きあー、意外意外痛い、痛い、愛してる、大好きワンモア、エイトはい、愛してる、痛いです ね, でね大好き、あー、痛い、笑笑顔でね愛してる、大好き、なイスはい、ではその足に反対側のくるぶしさんを乗っます左足のくるぶしさんくるぶししごきせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエッド愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの足さんを下ろしてそう右足は後ろですはいこれで背筋を伸ばします右の腰骨のところに手を当ててそれをスルッと落としたところをグイグイ腰横をほぐしせーの愛してる大好きありがとう股関節のところ愛してる大好き モモはエイト、はい、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、笑顔ではい、背筋を伸ばして骨盤転がし、左のお膝さんの外に左手、右手はお尻ぺた、右のお尻ぺた、後ろに行ったときはおへそをのぞく、前に行くときは背筋を反る、反る、背中を反る感じ、はい、後ろから行く、正体にどうぞ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、笑顔で、わもいた、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、左手さんは左の腰の横、右手さん、右腰骨、背筋を伸ばして腰、肩、ねじります、骨盤ねじり、せーの。愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね、愛してる大好き、お顔は正面。はい、愛してる、大好き、ありがとう 愛してるこれで右足終了 Thank you very m u はい、では手を頭の上で丸はい、皆さん、いいです、ご紹介くださいせーのいいですはい、ナイスバッチリはい、右足、サッと終了でございますよはい右足伸ばして、チェックタイムビフォーアフターはい、右手をどうぞあ、だいぶ落ちましたよシシはい、左足、あいいです いいです。膝の隙間も膝の高さも変わりません。はいちょっと休憩はいコーデ氷の変化があったら一と言コメントくださいちょっとお待たせしちゃってすいませんでした今日ねまあいろいろ慌てて<笑>慌てていやーもう5月はね大変なことになってますよシスターの<笑> 5月うん5月まああの造形大さんが、えー、水曜日 今度の水曜日から始まってそこから6月頭ぐらいまでババババ バ, バーっとねその中にいろんなものがてんこ盛りになっておりますからもうそれ聞く頑張ります<笑>顔顔をはねるって書いて頑張るっていうねそう、頑張っていただきますはいじゃあ、えー、ボディーの方いかがでしたでしょうかでは、えー、と左足さんの方行きましょうかはいでは足さんの方 伸ばしていただいて、えー、左足さん、はいボディーの変化コメントさんコメントさん参りましたかはいファンダさん右足伸びてますねいいですありがとうございますいいですはいでは足を伸ばしていただいて左足さんをチェックもう一台はい背中の張り具合とかね全然違うと思うよ。はい右足さんと全然違いますはいでは右足さんの上に左足さんを乗っけていただいて。 指を横に開いて、縦に動かすのからいきますよ。お、ちょっと待って、伸びしろ。たっぷりー、あ、ちゃうちゃう、こう、こか。たっぷりー、これもよろしくお願いします。はい、ここに置いておきましょう。はい、では指を横に開いて、ぐいぐい動かすところだから、声出していきますよ。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。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 ははい、ではその足をお両手両足振りチャレンジタイムセンス中を伸ばしてあやく忘れるとこだったセンスチを伸ばして、はい、両足アップ両手をアップはい盛大に振ってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス両手両足チョキのポーズでキプチョキン はい、では足をちょっと曲げてってを頭の上で丸画面の方を向いて背筋を伸ばしていいですご昭和くださいせーのあーいいでーす、はい、拍手ありがとうございますナイスはいでは下ろして左足さんさあ今日のいいですいかがでしょうかはいでは左足さんを置いて右足さんを後ろ はい、ふくらみさん、上からせーの愛してる大好きありが笑顔でね今日もとってもいいですよはい膝のちょっと上ですは い, い, いキッカリさんせーの愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でねはい、内マさんですせーの愛してる大好きありが盛大にそうです愛してる大好き 花さん は, いではをえー、とおになそのままはいふくらはぎさん立ててふくらはぎ下側さんを親指で揉みますせーの。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 はいももの裏側ゆさゆさぐさっと刺してボディごとせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きありがとうと、内ももさんぐさっと持ってゆすってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で、はい、外ももさんどうぞ愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔で膝裏グイグイせーの愛してる大好き膝の裏をグイグイしてねはい愛してる大好きもみほぐしてねはいボディ持ち上げて膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと下に手をずらしてせーの愛してる大好きありがとう足先脱力してね、はい、ちょっと下にずらしてせーの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、で、この足を伸ばして、ももの上さんをぐいぐい、肘でも手でもいいです。体重の乗っけて、上半身ごと動かして、手だけじゃなくて、上半身です。せの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、いたたた笑顔でね、はい、マもは、愛してる大好き、ありがとう。いた<笑> 股関節近いところが痛いですねはいつま先を膝、内側ももの外側ですせーの愛してる大好きありがとう上側が愛してる大好き笑顔でワンワンえいった愛してる大好きありがとういたたたた愛してる大好き笑顔でねはい、ではこの足に反対側の。 クラゲの、えー、くるぶしさんを抜けてほぐしますくるぶししごき、せーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ワンモアエイト愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスはい、ではこの足を三右足さん前に下ろして左足さんは後ろにたたんで背筋を伸ばしますでは左の腰骨さんのところをグッと落っことしたところもグイグイほぐします ちょっはい、いきましょう、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい、体重のけて上半身ごと動かしてね。はい、今もう愛してる、大好き。手の位置はちょっとずつずらしていただいていいですよ。愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。はい、背筋を伸ばして骨盤転がしさん 右, 手の膝の外に 右, 右膝の外に右手、左手さんはお尻ぺた。 左のお尻ぺた、はい、丸めたときはおへそをのぞく前に出したときは背中を押する盛大にどうぞ後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でわもあいた愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、では背筋を伸ばして右手3目の腰の横左手さん左腰背筋を伸ばして腰肘肩大きく回しますせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエンド愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいでは両足骨盤を動かしにいきましょうマットを畳んでいただく座布団さん畳んでいただいてもいいで、ね、あのザ骨さんお尻の下の座骨さんを守りますよはい足は腰幅背筋を伸ばしますボディをちょっと後ろに倒していただいて。 ぐーっと引っ張ってお膝ちょっとアップえっアップしなくていいですまだ<笑>またでした失礼しました背筋を伸ばして、はい、丸めた時はお膝そのとこはい両手はももの後ろはいもうどして前に行きますい<笑>きましょう後ろからせーの「愛してる大好き」「骨盤転がし」ですよ「愛してる大好き」「両足骨盤転がし大きくまあまあ」 大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でねはい背筋を伸ばしたら骨盤だけを動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンボー愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス背筋を伸ばしますはいでは最後にこれで終了最後にバランスものいいですポーズいきましょう背筋を伸ばしてボディーを後ろ両足アップ両 足どっちか伸ばすはい両方の手を頭の上で丸画面の方を向くいいですご賞味くださいせーのーいいでーすはいその場で拍手はいありがとうございます頑張った自分とみんなに拍手せいをグッと伸ばすはいナイスです<笑>はい素晴らしいはいでは両足を 伸ばして左足さんのチェックどうぞおいきましたね右足さんきましたちょっとたたまってきました皆さん座骨をね後ろにグッと出すと思っていただいて、はい、座骨とかかとの距離をね伸ばすんですよそうするとここ伸びてるよねはい、はい、よろしいかと思いますこんな感じ<笑>ありがとうございますさあ無事終了いたしましたなんとかできました河田さん素晴らしい いいですがなんととかでできてくるとですねだいぶ人生変わってきますっていうかねあの言葉ってすごい重要じゃないですか私もね「あのいいですいいです」いいですって言ってたらいろんなことが良くなってきた「<笑>いいですどうでもいいです」じゃなくて「とってもいいです」<笑>だんだんなってきましたので素晴らしいなと思って言霊力をね使っていきましょう私あの言霊シンガーソングライターのシスターひろみでもございます イーデスソングの他に、ねイデス、みんなのイーデス大賞の他に歌がいっぱい今出来上がってるんですけど、まだ発表する機会がないからおいおい機会をね作って発表していきたいと思います。はい、ということで、コクチさんです。寿司さんのね、卓パン。自宅でパンとマイムレッスンができる素晴らしい企画。えー、略, 略して卓パン。これね えー、もうじき始まりますね5月20日からお申し込みがまだの方はですねぜひこの QR コードさんの方からお申し込みしてください5月20日から全8回なんと特別無料わーびっくりーもうこんな機会はないかと思いますので<笑>ぜひこの機会にぜひパントマイムにね親しんでいただければと思いますと少しバランス あ少しバランスとれるようになりました千 代, さん千代さん。ありがとうございます。千代子さん。あれ花さん、何お友達が自転車で転倒し大<笑>怪我した。<笑>シスターも気をつけて。はい、気をつけさせていただきます。あの、あのはい、た、え、く、ー、ァンでございます。よろしくお願いします。この間、あのシュースターブレーキさんがね、ちょっと壊れたから、壊れたというか、ちょっとあの緩くなっちゃったので、自転車さんに。 お持ちいいいたたしましまててあのゴムを変えていただいたんですよそしたらねその自転車屋さんがねそのあとねおっしゃったのは「このタイヤはもうすぐ壊れます」って言って前も後ろもかなりすり減ってるとブレーキでねすり減ってるこのホイール全体を取り替えなさいって言われましたタイヤもすり減ってますホイールもダメですって言っていやーそんでえっとけ結構何ていうか。 色々ね料金がかかりますってまあちょっと最近雨も多いし、あ<笑>のまだ取り替えてないんですけど、あの早めに取り替えたいと思います。雨が多いけどね。頑張ります。経<笑>費さんがねかかりますけれども。 私の重要なマイカーですからね、それ頑張りたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。あの、たくさん楽しみにしていてください。あの、ぜひ申し込みね、お早めによろしくお願いします。千代子さんもよろしくお願いします。ハンナさんも。はい、ということで、本当はありがとうございました。時程時はね、気をつけましょう、皆さん。事故になる前に、私も。 はいということで今日もありがとうございました。素晴らしい日曜日をお過ごしください。引き続き幅ナイスさんで、えっ、ー nice えーえー、と次の次は火曜日火曜日ございます。で今週はですね、あぜひ早めに了解です。<笑>でえっ、ー、と来週か来週水曜日に造形大さんがねもう朝朝6時もう本当にね9時からスタートで。 八王子の方までで行くんですよ。橋本の方ですけどですのであの朝水曜日のラ、えー、ストレッチはないので多分木曜日とかにできることになると思いますのでまた、えー、来週のスケジュールは火曜日あたりに発表してますのでご参考くださいはい今日は本当にありがとうございましたベリーグッドサンデーをお過ごしくださいご健う。アバナイスでチャオババイ